ンですさあ、今回なんですけど僕めちゃくちゃバイクが好きなんですよというわけでモトクロークちょっとやりたいなと思ってましてその第一弾としてですね僕が普段足に使っているバイクを今日は紹介したいですこちらになりますね車種がですねスズキの c d n 1 2 5 2 x っていうやつです 125cc でまあ、小型のバイクになりますまあ、僕 このバイクをね、普段足として使ってるんですけどなかなかいいですね街乗りでも車と同じように走れますしちょっと山とか行くとね遠くないんであの山の上りとかがきついと思うんですけどもう街乗りだったら全然いいです僕のがね GN1252F なんですけどこれ GN125 まああるんですよ GN125H だった違いはですねここにもともとエンジンガードがついてたんですけど ちょっと取っ払いました幅がでかくなってすり抜けしにくくなるんであとはこの GN1252F キックがついてますキックスターターができますこっちキックついてますねあとこのメーターなんですけどメーターも 2F はここのガソリンガソリンメーターついてますポジションランプちょっとポジションのランプはちょっと忘れたんですけど まあ、一応こっちにはついてますすポジションランラプがですねそんな感じかなでこれほとんどね僕のやつノーマルなんですよウィンカーとかハンドルも全然いじってないですし、まあ、グリップはちょっと変えたんですけどあとミラーかなミラーも、ね、今ゼッツミラー入れてますゼッツミラーですねであとあとマフラー マフラーっすね。これ、マフラー、変えました。ノーマラモッチなんか、も、もちろんね、こんな、でかいやつが付いてたんですけど、このマフラーに変えました。これね、えー、っと、吸い込み缶っていう名前なんですけど、ヤフオクで、えー、新品で7000円ぐらいで買いました、まあ。いじってるとこはそんな感じです。この g n 125なんですけど、何がいいかって、燃費がめちゃくちゃいいです。 リッターね、50ぐらい行くんですよ で, でもちょっとマフラー書いてるからリッター4040 40ぐらいですかねそれでも結構走るん で, でタンクがこれね10リッタータンクなんでリッター50行くんだったら5 0 0キロぐらい1回の給油で走ります車体もねそんな重くないんで取り回しがめちゃめちゃ楽ですそれプラス車体もめちゃくちゃ安いんですよ これ乗り出しで。二十万ぐらいで買いました、ね。車体だけでいっちゃうと十。十七万ぐらいかな。保険料とか入れて二十万ぐらいでした。中古とかになっちくと。絶対二十万は切ると思うよ。十五万ぐらいで買えるんじゃないかな。ちょっと音聞かせてもらってもいいですか。ああ、いいですよ。吸い込み缶なんですけど。 こんな感じですね125の短気筒なんでアイドリングがこんなポ ン, ポンポンポンポンっていった感じです結構ね125にしては GN は吸い込む方だと思うんですけどちょっと回しますね でちょっとこれサイレンサー抜いて直感の、まあ、吸い込みも直感吸い込みバージョンもちょっといっちゃいたいと思います今サイレンサー抜いたんですけどこんな感じののが入ってますちっこいんですけどね 125-2F の紹介でしたで、ね、この単車ねいやマジでおすすめなんですよ、あのー、値段も車体自体の値段も安いし125なんで、まあ、税金も安いしねで何より燃費がいいです試験もないし軽くて運転しやすいです動画最後まで見ていただきありがとうございます、えー、チャンネル登録高評価してもらえるとめちゃくちゃ嬉しかですでは次回の動画でお会いしましょうありありありありありめでち